でちょっと続きまして、はい、えー、先ほどニキビのおすすめ施術、はい、ベスト3だったんですけど、はい、今回ニキビ跡に悩んでる方へのおすすめ治療、はい、ベスト3を教えていただけたらなと思いますはい、えっ、ー、と、ニキビ跡よだれ垂れましためっちゃよだれてました、ごめんなさい<笑><笑>ニキビ跡っていうと、はい、やっぱりニキビ自体の赤みだったりとか、うん えー、と炎症が起きた後の色素沈着、はい、あとはクレーターですね凹み、はい、でちょっと分かれてくるのでまたそのきみ跡の種類によっても異なってくるかなと思うんですけど、はい、うんそしたらまず凹みですね。 はい、じゃこれをニキビアと3位ニキビアとの注3位にし位いますはい、はい、<笑>えっとミシュラン注入というお治療ですミシュラン注入えっと舌がビジュランちょっと滑舌が<笑>えビジュラ ン, ビジュラン リ、リジュランはい、えっと、正解です初めて聞いた、はい、リジュランチューニューとあの、手術があって、はい、どういうやつですかこれ で, ですね今、へこみがある場所一つ一つにドクターの中傷うーん、うん、打たせていただくような施術になっていますサーモンのエキスを使っていて<笑>そう、あの物理的に、はい、まあ、へこみをチューニューで膨らますだけじゃなくてその、肌自体の再生能力を高め でしっかりと内側からへこみを改善していくっていうような治療ですねうちょもう注射することでへこんでる部分を膨らますみたいなそうですイメージとつあとはそのまあ注入した部分の肌再生も同じああなるほどなるほどなるほど そ, そ, れそれであの特に深いクレーターの方にはそちらがおすすめに、ね、なります その、自己注文を更新させつつみたいな感じですよね更新そうですこ<笑>言い方言い方あってのか分かんないけどじゃあそれでは、はい、第2位をお願いしま す,、はい、第, 2位いきます第2位はデルモペンデルモペ ン, モペン出ました、はい、出ました前回見けていただいた<笑>デルモペンでございます最近めちゃくちゃ話題ですもんねあそうですねやっぱり YouTube 見てても、はい、デルモペン生ペンはい結構ね動画も載せてる方も多いですよねいらっしゃいますよね、はい こちらだとはい、うちの中ですと比較的その浅いクレーター、うん、さっきのリジュランチューニョが深いクレーターをターゲットとしている、うん、とする と,、うん、とデルマペンは比較的浅いあのー、針でね、はい、あの行っていただいたと思うんですけど、はい、無数に穴を開けていくことでそれも自己治癒力ですね、うん、で新しい肌を作っていくっていう落ちに。 リシュランと比べてやっぱり顔全体しっかりできるので、うんはい、あのクレーターの治療だけではなくまあ肌の痛感だったり封筒だったりもしっかり出してくれるようなはい施術になってます、はい、自分実際前やった時には い, はい、はい、なんか一回ですげえ効果感じたなって思って、うん、あ, ありがとうございますあれなんか、うん、肌調子いいなくらいのスタンスから、はい、あれちょっと綺麗になったんじゃねって自分でもなんか一回で思うようになって。 うん、どのぐらい続きましたえもう2日とかくらいです ね, ですねちょっとね顔も向けてきてそうですね少し辛る期機会はあると思うんですけど皮むけた後、やっぱりつるっとねなんか肌触りがなんか、ね、めちゃくちゃ良かったです1回で、はいはい、それでは一番気になりますでしょう第1位を発表お願いしますはい じゃあ第1位発表しますこちらはニキビ跡の赤みだったりとか炎症後の色素沈着におすすめしている数術になりますはいはい、IPL ですあ、一位一位一位 IPL なんや<笑>あ、そうなんだまたまた登場びっくりした<笑>まさかのそうなんですよびっくりしたでしょ IPL もさっき言ったようにいろんなフィルターを使ってターゲットを変えることができるんですけど、うん、赤みに対してだと そうニキビ跡の赤みっっててでできるかっていうとニキビのこう炎症性のニキビがでできるじゃないですか、はい、炎症性のニキビができたところの周り毛細血管が増えてしまったりとか拡張してしまったりすることで、うん、そこの血液が透けて見えて赤くなってるっていうふうに言われてはいるんですけどそこの血液中のヘモグロ<笑>ちょっと待って腕<笑>めちゃくちゃペルゃくしてますけ大丈夫ですか <笑>あの、ヘモグロビンという赤い色素、はい、に反応してヘモグロビンが光を吸収してヘモグロビンが破壊されることで色素をぷるぷるし て, てそっちに見えない全然大丈夫です。<笑>大丈夫ですか全然大丈夫です<笑>何でしたっけそうそうヘモグロビン<笑>ヘモグロビンそうヘモグロビンを破壊して、はい、ニキビ跡の赤みを薄くしていくというのうな治療ですね。なるほどなるほど。<笑> もうプルプル言われた瞬間から何言ってるかわかんなくなっちゃっやっぱりねニキビ跡の中身って、はい、なかなか治らないと思いますうん確かに、うん、IPL もやっぱりダウンタイムが少ないマイルの治療などもどうしても必ず回数はかかってくると思うんですけど、はい、回数をきちんと重ねてあげることでニキビ跡の中身薄くできしていくことができるような治療になりますなるほどなるほどなるほど これがもうニキビとニキビ跡のダブルのそうですねベスト3ということでそうで、ねはい、なんて言うんだっけオールマイティうん<笑>こういうのあった方がねなんか悩んでる人とか分かりやすいですよ ね, ね, ねうんうん、うん、はい悩まれた方とか結構 IPL からまず試していただくっていうのはすごいおすすめかなと思います比較的にそういう美容医療、うん、初心者さんでも始めやすい なるほどということでじゃあ今悩んでいて一歩踏み出せない方はとりあえず IPL をやりましょう<笑>とりあえ ず, <笑> と, りあえず<笑>とりあえずニキビに悩んでる方はニキビニキビ跡で悩んでる方はとりあえず IPL をやりましょうということで、はい、いいですかねそれでいいですかその締めで大丈夫です<笑>最後じゃあそのなんか声真似でもしてくださいもうないですそんな面白いネタやめてくださいデ ィ, ディズニーかなんかの声真似してください Good.